はい、うもこみです。さて、本日は関西グラクラクラブ私のホームクランからお届けしていきたいというふうに思います。で、本日のテーマなんですけれども、ドラゴン編成の中でも特に回廊、まあね。回路やっぱりね、ドラゴン苦手っていう方多いと思うんですね。僕、超苦手です。<笑>なので、今回お話しするね、この、ね、方法っていうのは回路を、えー、簡単に攻略できる、えー、戦術のお話になります。 これね、ぜひ使っていってもらいたいんですが、あのー、私の動画ですね、ちょっとまあ最初に宣伝させていただくと、こんな感じでクラン対戦のね、えー、動画の解説系を中心にやっておりまして、えー、なかなか対戦で全開取れないとかね、えー、うまくいかないっていう悩みを持っている方の、まあ、ヒントになる動画をお届けできたというふうに思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただきましていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところで今日はですね、完全に、関、え、史、ー、さん特集ですね、この、えぇ、ー、 英国 KO、関キさん<笑>のね、えー、特集をしていきたいというふうに思うんですけども、えっとね、この方がね、最近もう回廊キラーになってます。これですね。で、えー、と編成見てもらうと分かるんですが、ドラゴン系のラッシュに、 クローン3枚、おお、これ、どこかで見たことあるなぁと思う方はあのいらっしゃると思います。これ、スーパーノバって言われてるね。あのクローン3枚で突撃艦の中に入っているバルーンをもりもり増やして一気にアンホール周辺を晒しにしていくという戦術なんですけども、あのかなりね、攻め方としてはシンプルです。あの関さんがやっているように、こんな感じでサイドカットも序盤軽くして、で、ドラゴンを面で出します。この面大事ですね、この面。 この距離感大事。で、えー、そこにトームを当てながら突撃機を当てていくと。で、えー、突撃機をタンホールに先行させるんですね、これ。先行がすごく大事で、先行させるためにエアスイーパーもここを壊していってるんですね、こういうふうに。これ。で、えー、っと、突撃感が吹き戻されないようにしておきながら、レイジを打っておいて、えー、っと、突撃機をタンホールギリギリまで届けて、タンホールの真上にレ、えー、クローン をかけながら残っった2個っていうのは投石機のは石上こんな感じですね。こんな感じでかけていきます。ちょっとこれハーパーが広すぎるな。こんな感じかな。こんな風な感じ。こうすることによって、えー、ターンゴールを確実にバルーンたちで落としていきながら、投石機だったりこの周辺にある罠を全部回収するんですね。なので、その後に入ってくるドラゴンたちが、こうえー、ターンゴールのポイズン効果も受けないし、 でかつえ、そこにある罠もう全然受けない。ホーミングとか、やっぱ赤いね、対空爆弾、対空地雷かな、なんかがあったりするわけなんですけども、これが無効化できちゃうっていうのが大きいです。で、その結果、生きイきとドラゴンたちが、このまあ外周に流れてるんですよ。最後はこう流れていっちゃうのはしょうがないんですけども、えー、その流れていったドラゴンたちに混ざって、この最終ラインっていうのを、 主役のロイヤルチャンピオンがね、歩いていきます。まあ、今回この中盤でやられましたけども、そこまでだいぶいい仕事をしてくれてるんで、残ったドラゴンたちでこれを も, もう殲滅すぎるっていう感じですね。回収用のガーンオイルとか、あとこれ壁に、おそらくこれ、もう完全にレジェンド編成じゃないかなと思うんだけども、スーパーウォールブレイカーとかこの配置に持って行ってますね。あのー、結構関さんね、あの、 あんまり調合するタイプではなくて、さッと攻めるタイプのあの方なんで、あのその中で、なんていうのかな、この回路配置をこれだけシンプルに取れるっていうのは、戦術の選ぶ、なんていうのかな、選択の、えー、適切さっていうのがやっぱ光ってると思うし、それをちゃんと、ね、運用できるっていう、その慣れた鉄器き、手さばきっていうの、ね、が、とても参考になるんじゃないかなと思って、今回ね、合計4本、器さんのアタックを見てほしいなというふうに これは怖いよね、でもね、回路をこんな風にさ簡単にやられちゃったら、だいぶそのもう守りようなくねっていうレベルな気がするんですけどね。でえっと、今回はです、ね、エアスイーパーをこっち側壊していったんですが、なぜかドラゴンこっちからこう入れていくんですね、エいパイーパーを聞いてるんですけどっていうね、<笑>でもやっぱりこの戦術のはまり具合っていうのがすごくって、きっちり。 これ取っていきます。見てほしいんですけども、ドラゴンをまず面で広く出します。この広く出すのほんと大事ですね。で、後ろからバルーン。これできればね、バルーン数体先に出して、ホーミングチェックしたらなおいいんじゃないかっていう気もするんですけどね。で、杉さん一気にドラゴンバルーンドーンと面で出していって押していきながら、後ろから突撃艦を投げていくと。もしこれも遅い気がするんですけど、いやでもうまいな。遅くないのかなこれ案外。あのー、突撃艦だけ前に行き過ぎちゃうと、 まあ、それはそれであんまり良くないしあい、あえて少し突撃感をこれ遅らせた説もワンチャンありますね。で、えー、こんな感じですね。一気にバルーンを増やしていきながら、え透、ー、析機の方までこう狙っていく。で、今回安いパンにだいぶね、あの、バルーンが巻かれたんですけども、それでもしっかり透析機を折っていって、中心部分、タンホールも含めて壊していけるんですね。で、ホーミングとかそういった爆弾系も全部回収することができる。で、これね、ドラゴンを広く面で出す理由っていうのは、 えー、っと、細く出しちゃうと、みんな一直線にタンホール方面に向かってっちゃうんですよ。で、これって、ドラゴンのその、タウンホール12ぐらいまでかな、13ぐらいまではフェオリーなんですけども、14の場合って、あえてこう広く出して、広く出しちゃって、ばらけちゃった方がいいんですね。ばらけ出した方が、タンホールに向かうドラゴンが少数になってくれるために、 ポイズン効果に入るリスクが減るわけですね。ここをしっかり理解して広く出してるっていうところも、最後のこのひと伸びをすることができたドラゴンの数の残り具合っていうんですかね、ねに効いてるのかなっていうふうに思います。広く出す突撃感でタウンホール周辺壊す、回り込んだドラゴンが残りを壊すみたいな感じですね。で今回のこの相手の配置っていうのも、見ての通りこれタウンホールの中心にこう投石とかね、えー、インフェルノとかクロス棒とか、 主力防衛がたっぷりこう詰まってるんですね。で、こういう村には、この、あの、ノバーがめちゃくちゃよく刺さるっていうことですね。僕ね、ほんとドラゴンの回廊ってね、嫌いだったんですよ。だけど、このね、住を見ると勇気もらいますよね、ちょっとね。いや、まじで、これができるんだったら、あ、これ全然、そのドラゴン、あの回廊怖くないぞっていうふうにね、ちょっとね、思ってしまう、あの、自分がおります。<笑>やったらこけるかも、ないんだけども。あのね、うん。 あの、これ見てるとすごく取れその気がしてきますね。さあ、もう一歩行きましょう。また、あ、もこの回路んですね。で、タウンホール周辺にやっぱりトースキーが2個あると。で、この場合どう攻めていくのかって話なんですけども、1個安いスイーパーを折っていきます。で、テキシさんの当て方っていうのがこれまたうまくって、もうこれね、エアスイが両方にこう効いちゃってるんですね。こういう風に。で、効いちゃってるんで、もう、あのー、この安いを折ったら、こっちから入ってきたくなっちゃうんですよ。なんだけども、あえて、 この方面から入っていくんですね、この方面から。で、そうすることによって、横に広くスパノバーを打てるわけですね。で、この効果がどうなるかっていうところをもう一回よく見てほしいんですけども、横に広く打つことによって、ドラゴンたちがここに入らなくなるんですよ。これがね、なんてもでかいんです。こんな感じで0時滝打ちからの、はい、クローンを宝石の上にしっかりこう打ってるの分かりますよね。で、投石を壊していって、で、ドラゴンたちが、まあ、ま、 ーやっぱ入ってきちゃうんですけども、えー、とバルーンもそうですね、横に添えたバルーンとかがこういう風に回り込んできたの分かりますかねこれずっとふうんですね、このドラゴンたちは。あのバルーンが今こう横から回り込んできてるのと同じようにドラゴンが回り込むことをこれ狙っているんですけども、ちょっとね、うまくいかなかったところだと思います。 でロイヤルチャンピオンはクランジョンが壊れたらもう出すことができるので、対空にしっかり当てていって、対空砲を破壊。でそこから先はもうドラゴンと一緒になって残った防衛をなぎ倒していくという感じですね。ラストに対空砲が残ってますけども、これはロイヤルチャンピオンのホーミングシールドを使って壊していくつもりなのかな。マリィクラは怖いものなしというはい感じですね。ホーミングシールドでしっかりと対空砲を壊して、そのままドラゴンと一緒になって回収という時間もたっぷりですね。 いや、これはやっぱいいっすね。あのー、やっぱ前のね、僕の動画で、スパンドバーの話をしたときに、えー、今回ちょっと、ね、これもう一回見たいんだ。村の形を見たい。あの、こんな風な説明をしたかなと思うんですね。えー、この安い壊しましょう。で、突撃艦こっちから当てていきましょう。で、こんな風に、えー、クローンを当てることによって、えー、なんていうのかな、その、 奥側の対空砲を狙いましょうというね、えー、話をしたと思うんですけども、もっとシンプルですね、これ、あの関さんの攻め方。こっちから出て行いって、横に広げちゃいましょうっていうことですね。横に広げると、この両サイドのクローンに入ったバルーンたちが、こうね、さらに奥側に奥側にこう進んでいこうとするので、結果的に、このタウンホールを中心としたエリアを横に広くこう削ることができる。 を削ることができてくると、えー、残ったドローンたちが、ここをね、脇にそれていくことができるので、中心部分のポイズンダメージに入りにくい、かつ、しっかりね、この形で透析器がケアできるということが分かったので、これがなんても、ね、でかいなというふうに思うんですね。この発見は本当にでかい。で、僕もね、これから、えー、まあ、クラン対戦もそうですし、まあ、リーグもそうですよもう。リーグ戦でも絶対星1しない。 アタックになるのでここまでしっかりねタウンホールの真上まで突撃感を持っていってタウンホールの真上にクローンを打つんだから間違いなくタウンホール取れるわけですよ。星にを確実に取りながら、えー、そこから回廊をほぼ全開まで持っていける、えー、ポテンシャルのある戦術という意味でもうこれは使い勝手がめっちゃいいなと思います。ねね、はい、最後のののの回廊ですでこういうふういにに、ね、ンホールのああ両脇に結構広く、ねあのー 合併する場合には、さっきみたいに、じゃあ、こっちからこうね、攻めていこうということは、ちょっとしにくいですね。そうは言っても、あの、攻めていくのは、なるべくこう平らな面から見ていった方がいいですね。こういうどこからかアプローチしていくっていうのがベターかな、というふうに思います。今回、関さんが選んだ面っていうのは、こっちですね。ええ、くじ方面の面で、エアスイーパーは逆側の逆風になっている方を壊していきます。 これは割とオーソドックスな、あの、前僕も説明した、えー、この、スパノバーを使った、えっ、ー、と、カリロの取り方の基本形かなと思います。安いスイーパーに、こう、吹かれるんですけども、吹かれたバルーンたちっていうのが、こう、奥側にこう行ってくれる分には問題ないわけですよ。こんな感じです。んげ広がるでしょ、これ。今、一瞬で、えっ、ー、と、スパノバーのバルーンが、 えー、エアスイーパーによって、この体あ、投析器の方に押し出されたんですね。でね、これ本当はワンチャン投析器を壊したかったんだけども、ここにトルネがあったせいで、トルネの場所ね、悪かったですね。ここにあったせいで、トルネ食らっちゃったんですね。まあ、それが少し不運ではあったんですけども、まあ、結果的には、え中央部分にこうドラゴンが一切入ってませんよね。わかりますかね、これ。<笑>あの、えー、っと、ドラゴンですがみんなこっち側にこう、反れている。30ホームに反れているので、 こいつらがぐるっと回り込んでくれるし、なんなら、ロイヤルチャンピオンを当てていって、投石をピンポイントケアしてますね、こういうふうに。いや、この判断うまいなぁ。相当うまいと思う。で、あとは、まあ、あのね、防衛のレベルも低いので、あの、なんていうかな、体力以上に体力が低いから、サクサク、えー、ドラゴンが進んでいっちゃうんですね。まあ、という意味で、なおさら、 えー、余力を残してはいるんですけども、クロークも残し、ロイちゃんの、まあ、シールドもほぼほぼ不要だったことを考えると、まあ、この戦術がしっかりとこの村にね、ハマっているっていうことがわかるかなと思います。もう一回見てみましょうか、これね。あの、トルネードトラップにかかったバルーンの動、OK、きをちょっと見てほしいんですけども、かかったとしてもこれなのかっていうレベルに、あのー、いい仕事をしてくれるんですね。まず沖縄の対空砲を壊して、で、ベビドラ。 で、さらに、えー、このね、対空砲を、えー、アーチャークイーンでカット。これ、ベビドラ2体もいらなかったのかもしれないですけどね。ババキンとアーチャークイーンで対空砲をカットしていきながら、うん、このカットも多分ユニットコスト的には少しもったいなかったはずなんですけどね。で、あえてこっちは残しておきますね。この対空砲を残しておくことに、あ、ごめんなさい。残すことによってユニットがこうね、逸れていくことを狙っているという。あえてここは壊さない。 で突撃艦は0時先打ちしっかり、えー、突撃艦の動きを見計らってクローンを打っていくと。で、はいこれ、タウンホールの周りで回ってるんですけども、回りながらタウンホール落としちゃうんですね、全然怖くないです、あのこんな風になっちゃうんで。タウンホールを壊せずに欲しいっていうリスクはほぼほぼないですね。かりますかねこれあのすてなっていう まけ に, ここにあった爆弾系も全部回収してるんでドラゴンたちがもう生き生きとね、えー、動いていってくれるとで大量に残ったドラゴンたちがこの対空砲1本ぐらいならもうそんな怖くないんで、えー、ご利用してくれるところを見計らってロイちゃんでこちらの投石を狙っていくというねこの辺の判断はもう慣れーかなと思いますあの初めからこういう判断ができるかっていうとおそらく僕は自信がないですねほん<笑>まにこれおそらく僕だったらこの3次方面の対空砲に あのロイチに当てちゃううかなと思うんでですすけどもこの判断上手いです、ね、まいねあその辺はおそらく慣れのレベルによって変わってくるのかなと思うんですが、まあ、いずれにせよ、えー、回廊を攻める場合っていうのは、えっとドラゴンたちがこう向かっていく面から見て、横方向にこうね、タウンホールの真上に1個を横のサイドにこう1個ずつを出す。まあ、こんなような形の、えー、これクローンね、クローン。これクローン。 こんな感じのクローンの打ち方をするスパドバっていうのがめちゃくちゃ回廊に刺さるという感じです。ちなみに、これ成功したリプレイだけ紹介してるように見えるかもしれないんですが、うん、と関氏さんがね、今2アカウントかなあ、違うわ。3アカウント対戦に出ていてで、回廊にここ最近当たっているとか、まあ自分が狙って攻めてるんでしょうけど、うん、と8分の8前回だな、回路全部これで。 いうレベルなんですよなんで安定感的にも全然あの申し分ないし逆にミスっているのは普通の対策陣形ですねこう回路じゃない配置に対して失敗しているっていう話なのでもう回路を攻める場合にはもうこれというふうに割り切ってもいいんじゃないかっていうぐらいこのスーパードバーける回路これはもう完全にドラゴンの回路の答えじゃないかとね僕個人的に思っているぐらいあのすごい刺さると思いますぜひね回路配信苦手という方はこの動画参考にしてもらいながらスーパードバー試しにみえたらなというふうに思います はい。というとことでですね、本日は、えー、タウンホール14の、えー、ドラゴンにおける回廊配置攻略、スーパーノバーを使った全回編ということでお届けをさせていただきました。いかがでしたでしょうかこれ参考になったなと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてね、私のかチャンネルこれからもタウンホール12から14まで幅広くタウンホール隊をまたきながら、こういった対戦の解説系の動画やっていきますので、ぜひ今後ともご視聴いただけたら嬉しいです。 というところで本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。